おうちゃん毎日早起きだね。すごい。どこだ。おうちゃんおはよう。い<笑>ェー。おはよう。元気だね。うん。うい毎日早起きだね。 まわりさんの朝直後ですめちゃくちゃ残ってるじゃんまだなんで探しに来たん今直後のデザート氷です馴染んでますねこの空間にかなり馴染んでいますよかったね本当に 楽しいね。今日も絶好調に氷を食べております。どうですかバカンスタイムは今さん。リケ出てんのわかるかな。わかんないかな。いいね。大好きな2人と一緒に入れて。 来たーうん、イエーイそっちかー<笑>そうだよねこっちもまいたもんな今おうちゃんめちゃくちゃ元気になったよねもうこの上がってくる声が違うもんな元気な感じので、この氷を食べる勢いね潰さなくても食べれるよな赤ちゃん帰りとか言ってごめんねあ全然映ってなかったおいしいね<笑>すげえな勢い<笑> よかったねぼうちゃん今もぽぽも頑張ってるよねお互いにぼうちゃんじゃあね、うん、おやすみ今日もよく頑張りました偉かったよおいおいおい上手にヒゲで入ってらっしゃい気をつけてすごいな勢いが